見てください、ね、聞いてくださいね 二千二百七十日日曜日の十二時五十分ごろです。